こんにちは、アフロードです。今日はですね、フリーランスになった時の不安だとか、独立をした時の不安についてまとめていこうと思います。え先日ですね、僕が福岡でイベントに出た時に、フリーランスになった時に、あの不安だとかってなかったんですか絶対生きると思ってましたかっていうような質問をされたんですね。それをきっかけに、どうだったのかなフリーランスって不安とかめちゃくちゃあったはずなのに、何が不安だったのかなって思ってえ、今日はそれをまとめて、えー、放送していこうと思います。 僕のチャンネルでは例のごとくあのノーカットノー編集でもうね僕の話を赤裸々にピンポイントでもうガッツッとお話ししたいなと思っているのでもうノーカットノー編集で、えー、全部お話ししていこうと思ってます僕のチャンネルではですねコスパ生活といって月8万円で生活しながらフリーランスの面白い自分の好きな仕事をしていくっていう生き方を配信してます 会社員でもいいですし、フリーランスでもいいですし、まあ、生き方はそれぞれあって、その中の選択肢の一つ、こんな生き方をしてるよ、えー、こういうやつも元気に生きてますよっていう話をしてます。よかったらチャンネル登録お願いします。今日はフリーランスの時、独立の時、会社を辞めた時に不安はなかったのかって話なんですけれども、やっぱりあったんですよ。僕とかやっぱり皆さんも思うところ、共通してやっぱりあると思うんですけども、それ何かというとお金の部分ですよね。 生活費大丈夫なのかな今後、この数年、このままで生きていけるのかなって思う方も結構いらっしゃると思うんですよ。僕も、正直、お金の部分がやっぱり一番の不安でした。で、まず仕事を辞めたら収入がゼロになる。収入がゼロになったら、それをあの、今まであった貯金を切り崩しながら生活しないといけないですよね。例えば、月に10万円使って生活している人がいたら、やっぱりその収入を10万円以上にしないと。 あの、損益分岐点というか、やっぱり赤字になりますよね。月10万円使ってるのに、収入がゼロだったら10万円マイナスで、毎月10万円ずつ消費していく生活になるわけです。ってなってきたら、やっぱり11万円、もしくは10万円以上収入がないといけないとなってきて、じゃあどうするのっていうふうに自分の仕事を見つけるわけですよね。正直このお金の不安っていうのが一番のネックじゃないかなと思ってて、僕もすごく試行錯誤しました。 僕の場合の話なんですけれども実際収入は20万円ありましたこれフリーランスになる前に20万円の収入を担保できたというところなんですけど何してたかっていうとその当時はブログを書いてましたこれが何のブログだったかっていうと英語の勉強ブログだったんですよ これ、どんなことを書いてたかっていうと、僕が、あの、めちゃくちゃ英語が嫌いだったんですよね。で英語が本当に嫌いで、面白くないなと思ってたんですよ。で、勉強したくないなと思ってたんですが、アメリカの、あの、ロサンゼルスに遊びに行った時に、あ、こういう生き方もあるんだとか、こういう世界もあるんだっていう衝撃を受けたんですよ。 ああ、これだったらアメリカ行って、アメリカ留学して、アメリカで生活してみたいなと思って。じゃあ、そのと同時に、英語を勉強したら面白いんじゃないということで、英語を勉強し始めたんですよ。その英語を、もうボトムの世界ですよね。本当は英語、英語が嫌いすぎて受験落ちたぐらいのレベルだったんで、英語を一からどうやって勉強していくのかっていう話をブログにまとめたんです。そのブログがたまたまバズって、バズって、 いろんな人に見ていただいて1日3万人の方に多い時で見てもらいましたそうなってくるとそこに収入が入るようになってきてで見てくださる人が増えれば増えるほど収入が増えていくっていうようなモデルで20万円稼ぐことができましたこれはもう再現しろって言われたら再現できないぐらいちょっとまれなケースなんですけれどもそういった意味でブログを作って収入を得るっていう方法もありますと。 で、今でこそ YouTube が稼げるだとかって、皆さんも多分ご存知だと思うんですよ。YouTuber の人がテレビであの稼げるって言ってたとか、えー、はじめ社長がヒカキンが10億、20億稼いでるみたいな話が結構あると思うんですよね。で、正直、まあやってみるとわかるんですけども、月あの登録者数が1万円ぐらいであれば、そんなに収入はありません。5万円から10万円ぐらいの収入なんじゃないかなっていうぐらいです。もうもちろん、ジャンルによっても。 違うんですけれども、やっぱりそういう収入源を作りたいなと思っている人だとか、やっぱ収入があってこそ仕事を辞めたいと思っている人も多いなっていうのが僕の印象です。なんでお金の部分をどうクリアにするか。要するに収入源を作れれば辞めてもいいと。会社を辞めるときに、独立するときに、フリーランスになるときに収入源があれば結構あの辞めやすいですよね。なってきて、僕が あのやったブログだとか今でこそ YouTube だとかもういろんな方法があるんですよねそういったいろんな方法を知ってるか知らないかであやっぱり全然生活も変わってくるんで僕がおすすめするのはフリーランスの仕事だとか副業の仕事をひたすら、えー、調べてひたすらやってみることこれがおすすめかなと思ってますもう正直本当にもういろんな方法があるわけですよねもう全部なんていうんですかね正解はなくて 自分に合う合わないとかあるじゃないですかブログみたいな文字を書くのが好きな人もいれば動画でトークする人話すことが好きな人もいるわけですよでなってくるともう一概には言えなくてで僕も結構フリーランスの方だとか会社辞めたい方だとかキャリアを悩んでる人だとかをツイッターでですね募集してあの無料のカウンセリングだとか相談会を月に1回ぐらいやってるんですよこの中でも結構出るんですけれども何やっていいか分かんないとか 何が向いてるんだろう結局何がいいんですかっていうことをすごく質問されるんですけど、まあ、正直もう何でもできてもう何でもいける時代なんでもうそれを知るか知らないかやってみるかやってみないかやってみてしっくりきたら続けてくださいねっていうぐらいしかやっぱり言えないっていうのが正直なところです。 で結局僕もむちゃくちゃいろんなことやってきて、いろんなことやってきて、たまたまブログが当たってとか、たまたま YouTube を続けていってっていうのが今の現状なんで、もういろんなことやってみてください。本当に。で、おととい、昨日か。昨日を主婦の方とお話ししたんですけれども、主婦の方曰く今 YouTube を頑張ってますと。で、ブログをやってみたいんだけど、ちょっとね、機械の疎いんでも、YouTube ぐらいしかできないと。で、YouTube もやりたいけど、正直スマホでしかできないんで、まあなんとかどういうふうに、ね、 仕事したらいいですかっていうような質問を受けたんですけども YouTube であればでその人の YouTube で、ね、あの登録者数10人ぐらいしかいなかったんですよなんですが動画の再生数が異常に多くて1本500再生以上してたんですよねそれすげえなと思って僕の動画でもあの結構ねそんなに 再生ない時だってあるんでそれを見ると500再生10人で500再生ってなるとすごいなっていうのが印象だったんでそれを突き詰めて同じようにしっかりあの何が流行ってるのかしっかり押さえながら作ってくださいねっていうようなことを言ったんですけどもやっぱりその中でも何が正解で何が悪いのかっていうのは分かりにくいらしくてで僕は実際に YouTube をやってるのでその中身が分かるわけですよこののの人で500再生してててるっっががすごいっていうのが 分かったりするわけですねでもやってる本人からすると何が正解か分かんないから自信がないというか不安になるっていうことが結構多いみたいでそういった意味で何が正解か分からない時にこそ自分が正解だと思うことだとか自分がやってていいなと思う人を見て目指すべき人を見てその人がやってるようなことをどんどんどんどん模倣して自分のオリジナルなものを作っていくっていうのがいいのかなと僕は思ってますやっぱりいろんな方法があって ととかか再生いくすすごいですからねそ の,、えー、のー動画を作り込んで新しく似たような動画を作ったりだとか同じようなコンテンツをそのまま作っていくっていうのも、えー、一つのパターンなのでそういった意味で自分がやりたいことっていうのも一つなんですけども世の中が求めてることを突き詰めていくっていうのもポイントかなと思ってます。 今日はですね、フリーランスの時にどんな不安があったのかという話でお金のポイントについてお話ししていきました。いかがだったでしょうか実際に、ね、はお金の部分でいくと、いろいろやっぱ保険がとかえ生活費がってあると思うんですけど、その不安要素を僕の中では箇条書きにするのがいいかなと思ってます。箇条書きに書いて、紙に書いて、で、その右側に何がネックなのか、何を不安に思ってるのかを書くんです。例えば生活費が8万円欲しい。じゃあ8万円稼ぐためにはどうしたらいいのか。 あれれととととこれをするるかかブログやってみるとかで実際にどれぐらいの収入になるのか分からないからそれを調べていくっていうようなその自分がやるべきことをプロセスで立てて矢印で書いていってそれをひたすら突き詰めていくもう作業です僕も結構過剰書きに不安な要素をバーって書いてでそれを一つずつ解決策を考えて その解決策をやってはダメやっっててはは頭に成功するみたいなところまで持っていく、もう PDCA じゃないですけど、何回も何回も繰り返して、たまたま残った成功が今あるっていうような状況なのかなと僕も思ってます。なんで、ひたすらやってって、で、ダメなところはダメ。で、その時に、ポイントなんですけども、数字を見て確認することです。例えば、さっきの YouTube の方でいくと、登録者数10人しかいないんですけども、再生数が500再生になっていると。 いうような動画を見て、あこれは伸びてるんだな、何で伸びてるんだろうっていうようなところを見たりだとか、で再生されてるんだけど、その視聴率、えー、どれぐらいの分数で、どれぐらいの人がどれぐらいまで見てるのかをちゃんと数字で分かる分析のツールがあるので、そういったあの YouTube のチャンネル分析のツールを入れて見て、あこのし視聴率が 50% 超えてるから、皆さん結構見てるんだなとか。 っていうような、もう 50% これぞ結構いいっていうふうに言われてるんで、そういったところを見て、実際に分析をしてみるっていうのも、えー、ありです、えー。今日はですね、お金のポイントをお話ししていきました。で、実際にいろいろと過剰書きに書いて分析してみるっていうのもありなんで、よかったら実践してみてください。やっぱり実践する人って結構少ないんで、実践したもの勝ちだと僕は思ってます。こういう話を聞いて、あ、これだったらできんじゃないか。 僕だったらできるとか、私だったらできそうかなって思って実際にやって、で自分を範囲にさせてやり込んでいくっていうのがいいのかなと僕は思ってます。今日もですね、ご視聴ありがとうございました。脳科学の編集でお届けしたのですが、いかがだったでしょうかまた見ていただければなと思います。ありがとうございました。また、どうぞバイバイ